画用紙を使って造花用の花入れを作りましょう。色違いの細長い画用紙を2枚使います。画用紙は色を塗ったり模様を描いたりしたものでもいいです。画用紙2枚を十字に貼り合わせて作ります。ここでは縦約24センチ、横6センチの画用紙を2枚使いました。 周りの切り落としたところも使うので、残しておきましょう。半分に折ったら、口に当たる部分も半分のところに折り目を入れておきます。ちょうど中心で十字に貼り合わせます。 底になる部分の端をハサミの先などで軽くなぞり折り目をつけます縁の部分から斜めに折り筋をつけます。 しっかりと折り目を入れておきましょう折ったところに糊をつけます隣の紙を持ち上げて折り目の内側にぴったり当たるように斜めに貼り合わせますこれを繰り返します 3回目4回目は貼りにくくなりますが髪が浮き上がらないように丁寧に貼ってください底に近い部分はハサミの先などを差し込みしっかりと押さえて貼りましょう口の形を整えて出来上がりです残った髪を 5ミリくらいの幅に切り、楊枝などにくるくると巻きつけて飾りを作ります。たっぷりとつけた液体のりの上にのせ、軽く押さえて貼り付けると立体的な飾りになります。 こちらは色画用紙2 2枚を使い、い飾りはは個付けています。こちらはもっと細長い形に作って残った紙を四角く切って飾りにしています大きさや色飾り付けなどはお好みで工夫して作ってくださいとても軽いので造花を飾る時は倒れないようにビー玉など 重りになるものを入れてお使いください。